三、二、一、はい。はい、こんにちは。です。はい、今日はですね、台湾に来ておりまして、なんとこちらにいらっしゃいます。りょうさんとコラボさせていただきたいと思います。うん、はい、りょうと申します。よろしくお願いします。りょうさんは台湾の方の日本語をすごい喋れる。 す ご, ね、すごいね。はい。はい、前ちょっとああそうなんですね、うん、で今日はですね台湾と日本の臭い食品ありますよね<笑>、うん、それをお互いにこう食べて、うん、そう食べて顔をゆがめた方が負け大丈夫って方が勝ちっていう勝負をやりたいなと思いますはい。 大丈夫ですか大丈夫ですよ味方の食べ物がないあ、ないですよそれは・・・じゃあ、まゆちゃんは・・・な何か苦手トマトです。トマトかトマト、トマトどうしてトマト、美味しいじゃん。ちょっと酸っぱいですけど<笑>、うん、ちょっと甘い<笑>な。中が苦手なんでしょグチョグチョしたナイフが苦 手, <笑> し, たが苦手、ね、した中がちょっと苦手、えー<笑> はいでも今日はトマトじゃないですね。日本代表の臭いものと言ったらこちら。納豆。納豆。納 豆, 納豆です。うん、ただごめんなさい僕ね日本から納豆買っていくつもりが忘れちゃって。台湾の<笑>そう台湾でえっとおかめ納豆を買ってきました。うん、一応並行輸入品なの。ここは T W で。あ, あ T W に書いてある。そうちょっと忘れちゃって。<笑><笑>忘れちゃった。ごめんなさい。 そしてじゃ ん, じゃんうん臭豆腐という臭豆腐、うん、臭い豆腐そううわ臭いうんじゃあまずはそれぞれの国の、うんまあ、それぞれの臭いものを普通に食べましょうか、うん、でその後交換しましょうえ、うん、交換じゃあ、はい、納豆からこれ納豆だ普通に納 豆, に納豆そ う,、ね、うん京、うん、さん匂い嗅いでみて ちょっとやっぱり変ですか、うん？ちょっと変な匂いですけど、や っ, りそうやっぱ主導物の匂いか。じゃあこっちの何からしてもらおうか。<笑><笑><笑>あ、あれ？ちょっと違うな。漢方っぽい匂いかな。はい。あ、でもそんなに思ったこと。 じゃあ協力、協力だった。じゃあちょっとそれぞれ食べましょうか。辛さが調整できる。そうなんですね。うん、辛辣、少、少、辛辣少少辛辣ちょっと辛い。あまあ日本でも苦手な方っいるけどね。はい、じゃあ私は普通に、うん。うん。同じ。甘い？うん、甘い。しょっぱい？うしょっぱい。<笑><笑> でも日本と全く一緒あよかった。ちょっと食べてみて。うん、普通に食べれるよねうん。納、う、豆、ん、は我々は大丈夫です。うん、これは、うん、カモのチ豆腐じゃないですか、はい、豆腐 は, は一番下って。ああ、そうなんですね。あ, <笑><笑><笑> あ, あ、本当だ。なるほど。はい、それが豆腐だ。ははい、あで、上にあるのは、 いっぱい入てえ、ね、こんな感ある。あーそはとじゃあ今度はこれを、はい、交, 換交換しましょう。 小の糸みたいな。そうそ う, そう。ネバネバして。いるネバネバしてますね。<笑>くるくる回ると切れますよ。これは醤油。それはタレです。タレ。タレ。で黄色いのはからしです。からし。らしちょっと辛い。ネバネバが嫌いな人多いですね。ネバネバがない納豆は普通にないよ、ね。でも。納豆はネバネバした方が美味しいです。美味しいポイントはこっち。そう、こっち、ネバネバが美味しいです。ネバネバが美味しい。これが鴨の血。うん まあ、しそしてお豆腐ですね。はいはい、でもこれはあれだからね、台湾の文化、はい、食文化の一つだから。パパは食べます。行くよ<笑>じゃあせっかくだからこの血の塊も、はい。カモの血もちょっと豆腐みたいな。あ、そうなんですね。ゆ、はい、豆腐なん感じ。じゃあまず一口食べるんだ豆腐にします。<笑> 二一はい。うんうんあでもえうん美味しい。あ, 普通のも普通のあでも<笑>あなるほどねうん最初に、はい、口に入れた時にプーンってちょっとするんですけど、はい、で味はすごく美味しい。です。 だけど、はい、その後また飲み込もうとするときにちょっと腐っちゃう。え<笑>と<笑>鼻は臭いんったけどえと、うん、スープスープの味がおいしい。そうなんですね、はい。じゃあスープ飲んでみようか、えー。じゃあちょっとスープいただいてみますね。<笑>ちなみにりょうさんは全然大丈夫。あ全然大丈夫だよ。あれ？ ネバネバの食感が、えっと台湾の食べ物ちょっと違うんですけど、味は味は美味しい。うん、ご飯ご飯に食べたい。ご飯にだ。<笑><笑>すごい日本人。どうにご飯に。<笑>じゃちょっと飲ましてもらいますねスープね。<笑>あ本当だスープ美味しい。うん、ーふわーふわー。 あ、スープ全然匂いがしなもちょっと漢方ですねで、ちょっとスパイシーだからえしんこん食べられへんのかも、うん、よかった<笑>よかったから<笑>せっかくなんでこの何でしたっけヤギの血カ モ, カモかカ モ, カモか<笑>せっかくなんでカモの血もいただいてみますはいこれはレバーみたい はい、うんもちょっとこんだけ食べてるこれだけ、はいはい、チャレンジしてみようこれだけ<笑>ほんのちょっとたったこれだけほらエイジング豆一粒みたいなそうだよ納豆一粒と一緒だよてこの対決の結果なんですけども、はい、VTR ご覧ください<笑>は い, いうんあーこれパンパン が負けてるいということで、りょうさんの勝ちかなりょ、はい、うん、さんにはですね、スイーツをいただいていただきましょうスイーツー今ないんだけどね、うん、はい、食べ行きましょうちなみにりょうさんは納豆食べたことありましたはいああったんですね あ, あったの<笑>そっかーはそりゃ負けるわな<笑>はい、ということで、うん 今からスイーツ食べに行くんだけどりょうんはいえー、リョーさん の, 方の動画でも字、うんうんはい、が出てると思いますんで多分この辺に言、ね、URL 貼ってあると思いますんで、はい、ぜひ見に行ってみてください、はい、じゃスイーツ食べに行こうか、うん、はいあ違うかパパ食べれないんだ、うんうん、はいということでご褒美のデザートはこれは食べようかミルクティー 美味しそううわーすごい、ね、すご い, うわ す, ごいすごい美味しそう、うん、いっぱいタピオカタピオカがいっぱいタ ピ, タピオカすごいこのアイスクリームもミルクティー パパは負けたので食べれませんが、なんとなんて で, ですか、えいしんくん勝負してないのに<笑><笑>あれこれなんですかまさか食べるつもりですか、うん、じゃあ、はい。じゃあせっかくなんで台湾かきごう食べてみてください<笑>いただきますこれすごいマンゴーだな、こっちは、うん、氷までマンゴーだんおいしいうまい あ, あそう多分ね、ね絶対美味美味味ししいいいよちちゃんんととと豆腐パンンまでであるんで、ね、あるすうっないあ違ううこうったた ょ, っとちょっとプリンみたいなブルルレとか、ミミク、ミルクのうあよかったですね。 <笑>はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はいいねボタン高評価グッドライブお願いしますそして是非お友達にも教えてあげてくださいちょっと今回のおすすめ動画はいつもとも出てますので是非チェックしてみてください、はい、チャンネル登録欄欄の中にあるからよろしくねそしてりょうさんのチャンネルもよろしく ね, いいね<笑>はいということで今回は以上でございますバイバーイ